で, ですね、今回はですね、しぽシリーズなんですけども、えー、ちょっと酔ってます、投資シリーズは大体難しいから、酔わない状態でやるっていうのが基本だと思ってたんですけども、このスパゲティに関しては、僕、しのを作ってるので、多分ね、1000皿作りましたこれ、誇張なしで、料理始めた頃からずっと作ってる、カルボナーラです。 カルボナーラにはかなりこだわりがあって、生クリーム入れたりとか入れなかったりとか、チーズもパルミジャーノを使ったりとか、パルミジャーノレッジャーノを使ったりとか、ペコリのロマーノを使ったりとか、パルミジャーノレッジャーノとペコリのロマーノを半々にしたやつとか、いろんな分岐あさって、本当に全部作りました。そして、生まれた究極のカルボナーラ。これはね、とんでもないところに着地しました。またしてもう邪道です。至高にしてジャゾのカルボナーラ、どうぞご期待ください、ね。 リュのバズレシピはいじゃあ材料紹介いきたいと思いますベーコンですこれねベーコン市販のものあの本当はグアンチャーレっていうものを使うんですけどもグアンチャーレご家庭にないしご家庭にないものはこのチャンネルあんま使わないのでベーコンでも全然うまいですニンニクですはいこれも結構分かれるんですけどもニンニクを入れるカルボナーラと入れないカルボナーってのがあるんですけどもえ入れた方が段違いでうまい 入れないとねチーズの旨味一辺となると飽きるんですよなので僕は飽きないためにニンニクを加えますはいこれ一辺ですえーとあとで今回は鷹の爪入れますえ種抜いたもんですじゃあこれな、なぜ鷹の爪入れるかっていうとやっぱり カルボナーラってやっぱ重たいんですよねと僕のカルボナーラって相当チーズ使うので、えー、と重たいので最後までめちゃめちゃ美味しく食べれるために少しのスパイスを入れたいっていうところでちょっと辛みを入れたいんですねこれは多分本場のカルボナーラを知ってる方は相当激怒だと思いますね あと、卵なんですけども、L サイズ卵、これ、必ず L サイズにしてください。1個です。これも、えっと、卵黄だけ使うカルボナーラとか、前段1個に卵黄1個とか、前段1個に卵黄2個とかっていう風に作るものもあるんですけども、今回は、非常に普段使いしやすいカルボナーラ。そして、さっぱりと最後まで美味しく食べれる。このカルボナーラを目指しておりますので、前段1個です。L サイズとかだと、卵の分量がちっちゃいので、えっと、必ず L サイズ使ってください。そして、スパゲティ。で、これは、 できれば厚いもの、あの厚いというか、えー、太いものを使ってください。今回はイミリのブロンザイス製のブロンザイスセで表面がザラザラしてるんですけどブロンザイセのスパゲッティを使っていきます。あんまり太すぎてもダメなので、えっ、ー、と 0.7 からえっ、ー、と 2.0、えー、この厚さのものを使ってください。あそれのその間だったら美味しくできます。えー、そして粉チーズ、これ必ずこのクラフトを使ってください。この緑間です。粉チーズって結構味違ってるのね結構。 で、カルボナーラは今回 30g 使うんですよでこれ 80g なんですよ半分までいかないぐらい使うんですよこのチーズだから味の基本これなんですよまあある方はパルミジャンのレジャンドとかえー、と、ペコリノロマンノとか使っていただいてもいいんですけども僕はいろんなチーズを使った結果こいつが一番うまいってことに気づきましたはい で最後に用意していただきたいのが、この黒胡椒です。まあ、なければいいんですけども、あったら、このホールを買ってください。うスーパーに絶対売ってるので、これを使うことによって、非常に黒胡椒の香りが大事に吹きますので、今回はこれでやっていきます。 ははい、それでは作っていきますいたいと思いますまずですねこのカルボナーラ、ね、作る上で何が一番重要かとやっぱりねそれはねこ、まあ、ねさっきまで、えー、と ち, ょちょっとね作りかけのハイボールがあったんですけども<笑>、ね、これ、まあ、ウイスキーいっぱい入ってますから炭酸だけ足してね<笑>どんだけでも動けますねこれねえっ、ー、と材料切っていきたいと思いますまずねにんにくですはい、にんにくはねこうケツを切り落としてこう潰します 潰したら今回炒めるので、ね、目は、ね、取っておきましょう、えー、とちょっと刻みながらこうみじんにしていきます、えー、ちょっと、ね、粗みじんぐらいでいいですこれぐらいの、えー、みじんで大丈夫ですそして今回ねちょっとね脂身ちょっと少ないんですけどもあの脂分が多い脂肪分が多いベーコンの方が僕は美味しいと思います今回う、まあ、これでも美味しくできます全で、えー、とで、まあ、スライスしてちょっとね細かめに切、えー なんつの千切りっていうのちょっとねあの千切りにした方がね麺とね絡みやすいんですよね、えー、そして黒胡椒ですねできれば、ね、直前に切った方がいいんですけども今回ちょっと切っちゃいます包丁で刻んでくださいこうやって、はい、できればギリギリにやってくださいどんどんどんどんね切った瞬間からこのブラックペッパーの香りっていうのを ね, なんかね削ってからね30分ぐらいしか持たないっていうふうに言われてるんですよねこの香りね まあ、なければ普通の粗挽きでもいいんですけどもできればこれ削ってくださいじゃあ卵液を作っていきますじゃあ、まあ、ボウルに L サイズ卵1個割り入れますでここにですね粉チーズですねでここに 30g これきっかり測ってくださいアホみたいに入れますなぜかというと今回コンソメとか使わないですよなのでチーズだけのうまみでくださますこれがいっちゃうまいんですでそしたら、まあ、こうこうね金、まあ、を潰しながらね はいこんな感じですはいそれではですねやっていきたいと思いますですね、えっと、オリーブオイルエキストラバージン僕使ってますはいえっと大さじ1ここににんにくですねえっともう冷たい状態から言いますででやっと火にかけますで最初はえっと強火ですでねあのシュワシュワ言わせるんです、ね、でちょっとねふつふついってくるんですぐすぐふつついきます、はい、そうしましたらえっとベーコンも入れます ベ ー, コンいたベーコン入れたらえもう全体に油をこう回しちゃいますで今同時進行で鍋にお湯沸かしてますただ具は最初に作ってといた方がいいですあ理由はどうで説明します、はい、最初強火だったんですけどもうこれぐらいになったら中火にしていきますで、えー、とベーコンが、えー、パチパチ、えー、フツフツしてきますそしたら中の爪めはここで入れます、はいまあ、辛いのがちょっと苦手だなえ唐辛子の辛さあんま好きじゃないなっていう方は、えー、と入れなくても、えー、と美味しいものにはなります えー、と分かりますかね、これね、えーと、ベーコンの表面がプツプツね、プツプツプツ気泡が出てきます、えー、とこれぐらいになったらですね、えーと、もう OK です、火は止めちゃって大丈夫です、こ、はい、の状態で止めて、えー、フライパン冷ましておきます。そししたら今沸かしてあるお湯が これぐらい今1人前茹でるんですけども結構、ね、たっぷりめのお湯用意しておいてください で, でここに入れるのはお塩なんですけどもだいたい ね, ねこの量でね小さじね1半ぐらい必、えー、ずお塩入れたらね皆さんね混ぜて溶かして味見してくださいでお味噌汁ぐらいの塩分にしてください 1% 僕は、えっと、パスタを茹でるときはほぼ 1% そしたらですね沸騰してきましたねでこれにま僕はもうこんな感じでいっちゃうんとですけどもこうやって入れていただいて で多分ゆで時間が12分ぐらい早めに揚げます12だったら11分ぐらいこれはね好みでもありますはいそうしましたらフライパンえこれもう火止めてある程度冷めた状態ですねここにえゆで汁大さじ1入れてえパスタ入れちゃう茹で汁も入れていきますゆで汁入れないと硬いんだよねこれね1分半ぐらい前に揚げました だからね少し固めですですすここで火つけます、はい、弱火でですねでここに卵液ですねを余すとこなく、ね、全部全部落とし込んでくださいねでこれはねゴムベラ使ってください火はねごく弱火、ね、弱火じゃないとね固まるんですよこうやって絶えず鍋底からねすくうようにこう絡めていきますで、えー、とちょっとね硬いなと思ったら、えー、とゆで汁少し追加 ち, ちょっとちょっと入れますね、はい、ここがね一番めんどくさいんですねあの弱火でずっっっとやてていくっていくうのが ポイントなので こ, この卵液をね全部このスパゲッティまとわせるって感じですかね卵に火が通んないとまとわないので絶えず、えー、このゴムベラで、えー、そこをすくいながらそこにねずーっと卵液があるとそれだけね固まっちゃいやすいんでねでそうするとね、えー、っとソースがこう分かりますけクリーム状になるんですねこの状態この状態この状態この状態になったらもう、えー、とパスタがこの太い麺にですね 絡まってきてるのでこれ で,、OK で, すでえー、とオリーブオイルこれね、小さじ2これは最後の香り付けですこんな感じでねじりながらねソースがうまいのでソースは余すとこなく入れてくださいで最後に黒胡椒。 びきですね、えー、そうしましたこちらで「至高のカルボナーラ」完成でございますはいそれではできましたのでこれね熱いうちに食べてくださいねはいえー、とじゃあいただきたいと思いますいただきます黒こしょうたっぷり巻き込んでください、ね いや完璧<笑>まあ、ごめんなさいこれに関しては何度も作ってるんで失敗というものはないんですけども完璧すぎますうまい<笑>このチーズと卵液がしゃばしゃばになってもう全部麺に巻き込まれるこれがねこのカルボナーラの真骨頂というか一番重要なとこなんですようんうん 濃厚そしてこの砕いた黒胡椒と唐辛子のほんのりとした辛みこれでですねするっすりいれちゃうんですねすっごく味としては濃厚ですチーズの比率が非常に多いんですね卵よりうんこれはうまいぞ最高のカルボナーラになってますこのね卵とチーズの比率このねソースがね もうね、何千回とやってきた中で一番合うっていうのに気づきました僕、まあ、イタリアのトランも非常に食べ歩いたんですけどもこのカルボナーラは本当どこのカルボナーラより美味しいと思ってます僕ね生クリームとかすごい大好きで濃いの好きなんですけどもカルボナーラに関してはこの卵だけの方が一番まい うん、う会心のですね、まあ、今回ねパスタの方は、えー、とアルデンテにしたんですけどもこれはね表示通りに茹でてからあの工程やると通常のパスタ屋さんの、えー、とパスタぐらいなや、えー、らかくさになるのでこれはね好みです。 パスタにとかにもよって茹で地の量とかがちょっと変わってくるのでこれね何回か作っていただいて正直僕のレシピになる一番難しいと思いますこれ何が難しいって工程が難しいんじゃなくてこの状態に仕上げるのがちょっと難しいんですけども皆さんこの硬さっていうのを分かっていただきながらやっていただくっていうのが非常にいいかなこの材料って実はですね家にあるもんなんですような こんなに美味しいカルボナーラできるっていうのをこれ皆さんにほんと伝えたいね注意事項としてはあとはあのお皿温めておいてくださいカルボナーラって、えー、賞味期限短いんですよできて10分以内に食べてください冷めると卵固まって美味しくなくなっちゃうので、はい、できたらさっとさっと食べてくださいね、まあ、今回はねちょっと熱く語りすぎたんですけども本当にこれ最高の出来になってますんで皆さんですね是非このやり方で一緒に最高のカルボナーラ僕と一緒に食べてください はいじゃあ皆さん今日の僕のハイボール劇場はいかがでしたでしょうかもうとても皆さんもやりたくなったのではないのかと思っておりますなのでですね是非ねみんなでこう何んですかね僕が楽しむための料理っていうのを非常に信念に思っておりますので、ね、皆さんね楽しみながら料理をしていただきたいと 楽なのもいいし、シ, コシリーズとかちょっとね、大変だったりもするんですけど、まあ、皆さんね、自分のあった料理方法で、ぜひぜひ、楽しみながら料理をしていただいて、楽しみながら人生を謳歌していきたいょう僕と一緒に人生を謳歌していきましょう。